東京は実際どうなんだみんなどうですかあの、今僕たちはですね、今岡山県かなえー、香川県に行って岡山県にまあ来ました。で、ここから九州の方に向かって、で、帰り際になんかあの、行きそびれた四国とか中国とかを行こうと思っているので、先にもう九州行っちゃおうという形ですね。 まあ、どのように、え、移動するかっていうのは、やっぱり柔軟に、え、対応していますので、ちょっと明確にお伝えすることはできないんですけれども、あの、ま、そこの、なんていうの、日本一周プロジェクトに関しての、え、もう、物語。もう物語とか言っちゃった。物語に関しては、あの、トランスタロン内で記事にしていますので、え、現在、初月無料です。え、ぜひ参加してみてください。早速、お便り読んでいこうと思います。最近、本気で動画制作に取り組んでいます。本気です。しかし、 本気になればなるほど、バイトへのやる気がなくなり、ずっと動画編集していたい気持ちでいっぱいになります。配達業なので、かろうじてこのポッドキャストを聞きながらモチベーションにしていますが、ゆうすけさんはどうやってバイトへのモチベーションを上げましたかあ、あと、テスラちゃんもモチベーションになってます。大川ママに感謝というお便りですね。ありがとうございます。えー、いいですね。本気で動画取り組んでいて、その本気度合いってのは、やっぱりその努力につながるので、とても大切だと思います。 で、アルバイトですね。うん。まあ、なんか、配達業をしながら、このポッドキャストを聞いてくださるという、まあ、あの方なので、とてもね、嬉しく思うんですけれども、一層ね、ポッドキャスト頑張ろうと思います。あの、バイトのモチベーションか。僕ね、多分ね、自分で自分のことを理解しているつもりなので、ここで改めて言うんですけど、あの、つまらないことをやるのがめちゃくちゃ嫌なんですよね。もう、子供の時から、もう勉強とか別に好きじゃなかったから勉強やってこなかったし、 やりたいことばかりをやってましたよ。あの、バスケも好きだったからバスケやったしみたいな。だから嫌なことを継続してやるという、その精神が僕にはなくてですね。なんか一度きりの人生だし、なんか嫌なことを毎日繰り返してストレスになるよりも、本当にその、なんか好きで好きでたまらない、ストレスが微塵もたまらないような物事に時間を使った方がいいじゃないですか。 なので、僕ね、モチベーションが上がんなかったら、もう無理に上げる必要なくて、モチベーションが上がるようなことをやればいいさっていう、もう本当に適当な開始で、もう大変申し訳ないんですけれども、まあそういった生き方をしています。なので、まあ、例えば、まあいろんなアルバイト僕もやりましたけど、アパレルとか、えー、まあアパレルとかも一瞬だったな。あとは、一瞬で終わったけどな。あの、あとはドミノピザとかマクドナルドとかローソンとかいろいろやったんですけど、 一番なんだから続いたのはドミノピザでしたね。で、ドミノピザがなんでこんな続いたかっていうと、やっぱり友達がめちゃくちゃ多かったんですよね。もう友達しかいなくて、てかむしろつまらないドミノピザの環境をめちゃくちゃ楽しくしに行ったっていう方が強いですかね。なんかその友達、 を呼んで、ぜひぜひ入ってよ、みたいな。で、店もね、結構人件人件費というか、まあ、人手が足りなかったので、ぜひぜひ、みたいな。楽しんで仕事できるんだったらいいね、みたいなスタンスだったので、とてもね、えー、いい店長だったんですけれども、なんかその友達と一緒に働くことのメリットとしては、楽しく働けて、かつしっかり、なんか、働けるみたいな。なんて言うんだろうな。その、 友達が、仲、まあ、仲いい友達がいたとしても、まあ、ふざけるっていうところはちょっとあるかもしれない、実はね。実を言うと、ふざけるっていうこともあるかもしれないんですけれども、まあ、限度はね、しっかり認識した上で、ただ、店が忙しい時って、なんかその、友情じゃないけど、絆があるから、なんか、めちゃくちゃ回転数が上がるんですよ、店の。 だからそういう、なんか環境を自ら作りに行ったっていう方が強くて、だからまああの、配達業でね、こうやってポジティブに、え、モチベーションを高めるためにポッドキャストを聞いて、まああの、聞いてくださるっていう動きもね、とてもなんか大切なことだと思うし、そうやってなんか自分の環境をアップデートするっていう動きは本当にあの、重要だと思うので、え、僕はね、その、この、 お便りをね、くださってる方のモチベーションが上がるような、ポッドキャストを引き続き配信していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。あとね、もうテスラちゃんにも本当に会いたい。もうね、お母さんとめちゃくちゃ電話してるんですよ。テレビ電話してて、まあ、その時にテスちゃんとかがね、現れてくるんですけれども、もうなんでこんな可愛いのって思うぐらいの可愛さですよ。もう、やばいです。もう帰ったら、もうテスちゃんのことをめちゃくちゃハグして一緒に、 寝たりとか、ふわふわしたりとか。まあそういったことを楽しみに日本一周頑張ってまいります。えー、早速今日のね、えー、お便り読んでいく前にですね、まああのー、スポンサード募集、えー、このポッドキャストの配信権を、えー、募集していますので、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。そして、このお便り、えー、ご自由にください。えー、今回のテーマはですね、GoPro さん、本当にありがとうというね、 もうなんか、何言ってんだ、大川優介っていうテーマにてお話ししていこうと思います。で、GoPro といえばね、どういった、あの、ルーツがあるかっていうと、私、大川優介が、えー、初めて動画制作を挑もうと思ったきっかけ、えー、その撮影したカメラが GoPro になっています。 GoPro のヒーロー4セッションですね。あのサイコロみたいなちっちゃなカメラなんですけれども、あの YouTube でインスピレーションを受けて、で、そのカメラを速攻で買って、編集じゃないや、まあ、GoPro のソフトウェアで編集したわけなんですけれども、あのその GoPro を使ってですね、ただちょっとなんか悲しかったのが、その GoPro を使っても僕が YouTube で見たようなインスピレーションを受けるような素晴らしい動画は作れないんだなっていうのを、 気づいてしまったんですね。それはなんか、なんだろう、解像度の違いなのか、もう全然色の深みもないしっていう印象で、まあその後に一眼レフ、ソニーの α6500 買って、GH5 買って、えー、キャノンとか、まあいろんなね、機材を使っているわけなんですけれども、あのー、また再度、イドというかもうルーツに戻ってきた感じですね。えー、GoPro を今めちゃくちゃ愛用しています。 はい。まあ GoPro といえば、僕がね、以前そのヒーロー8の、え、ローンチパーティーじゃないな、ローンチイベントの時に、まあ、本社ですよ。GoPro の本社、サンフランシスコに、え、お招きいただいて、遊びに行ってきました。で、まあ、GoPro さんとはちょっと関係なかったとしても、僕の中で、このサンフランシスコのシリコンバレーに訪れたことって、 もうめちゃくちゃいい機会になりましてですね。僕はあの、この日本一周終わったらアメリカに行って、サンフランシスコ、シリコンバレーとかでビジネスをスタートさせたいなと思ってるんですけれども、えー、その刺激をくださったのも、あの GoPro のこの案件のおかげでして、本当に今一度、えー、御礼申し上げます。はい。で、まあ、GoPro の本社行って、もうそこもね、もうめちゃくちゃオシャレでして、 まあ、なんかそういったね、GoPro 8、Hero 8のローンチ、えー、動画も制作させていただいて、それが結構伸びたりとかね、あのー、本当に、あのー、ありがとうございますっていう感じなんですけれども、まあ、その GoPro ね、えー、今、FPV ドローンめちゃくちゃ、あのー、飛ばしていまして、えー、なんかね、その、ま、いろいろね、機材載せてるんですよ。オズモアクションも載せてるし、GoPro も載せてるし、ソニーのアクションカムも乗せてるしっていう、ま、いろいろ使い分けてるんですけれども、何がいいかっていうと、この Real Study Go っていう、 FPV ドローンをめちゃくちゃ滑らかにするソフトウェアがあって、それを適用するのが GoPro しかできないんですよ。GoPro の手ブレ補正をオンじゃなくてもうオフにして、もう完全にローの動画でじゃないと適用されないというか、そのリルスタリーゴが素晴らしいというかね。まあそういうなんか GoPro さんももちろん素晴らしいんですけれども、あのこのリルスタリーゴはね最近 GoPro さんが買収しまして、そういったまあ周りのなんかソフトウェアもなんか 素敵だなとっていうふうに思っています。で、GoPro のね、7とか8、あと MAX、そして最近 Hero6 Black を購入して、えー、軽量化してマイクロドローに乗せたりとか、もう FPV による表現方法をもう僕はもう、なんて言うんだろう、もう愛用しすぎて、これからのね、映像表現、本当に楽しみにしています。どのような反響があるかね。 マイクロドローンとか特に、まあ、5インチのね FPV ドローン、レーシングドローンとかは正直結構危険性が高いというか正しい知識がないと危ないんですけれどもマイクロドローンであれば本当に誰からでも、えー、簡単に始めることができるのでぜひね僕のこの、えー、GoPro というカメラを使用した FPV 表現を見て、えー、感想等いただけたらというふうに思っておりますそして、えー、FPV ドローンをね皆さんに え、挑戦していただけるような発信をしてまいりますのでよろしくお願いいたします。え、このポッドキャストはね、結構このカジュアルに話しているんですけれども、あの、現在初月無料期間のトランスサロン動画コミュニティでは、毎日数千字の記事を発信していますので、もしよろしければ遊びに来てください。え、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。それでは皆さん、また明日